キンプリヘイヤ耀仕様の手に婚約指輪不自然に指輪を隠す動作もご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。映画ハニーでの共演以降ファンの間で交際用にわせていると噂されるキングプリンス以下キンプリのヘイヤ耀仕様と女優タイラユーナ。 毎週のようにファンは、最新におわせ、で盛り上がるが、今度は平野がテレビ生放送でにおわせをしたとして、ファンから、呆れた、という声が上がっている。4月3日、金プリは朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系に、出演。新曲の、君を待っている、を披露したのだが、平野の右手の薬指には珍しく金色の指輪がはめられていた。 パフォーマンスが終わり、ジップ。出演者とのトークタイムになると平野は慌てたようにマイクを持つ手を左手から右手に持ち、替え指輪のついた右手を背中の後ろに隠す。手を体の前に出した際も、右手の上に左手を重ねていた。平野仕様の指輪、早速特定。ファンは平野の不自然に指輪を隠す行為に注目。 平野は日頃から、早く結婚したい、20代で結婚したい、と公言していることから、平祐奈との婚約指輪お揃いの指輪を外し忘れたといった憶測が瞬く間に広まり隠そうとするなら最初からつけるなそろそろ本当に呆れるなどのバッシングが展開されている。一方、単なるファッションリング。 と、楽観視する声や、右手の薬指の指輪をはめる意味は、心を落ち着かせるため、と、指輪をつける指の意味を解説し、匂わせではないと分析する人もいるようだ。指輪の真相を突き止めるため、一部のファンは、早速ブランドの特定に動き、平野がつけていた指輪は、フェアリングではなかった、と、アンドの声も、 ネット上では、平野に彼女がいるのはしょうがないが、存在はアピールしないで、という声が多く、疑似恋愛を提供するアイドルなのだから、恋人の存在は隠してほしい、というのがファンの本音らしい。彼女がいても一切に酔わせず、隠し通すジャニーズアイドルも、もちろんいる。キスマイフト2、キスマイ、の藤ヶ谷太保はその一人だ。 キスマイの藤ヶ谷太保は10年間、におわせゼロ、週刊女性、2019年4月16日号、主婦と生活者は、キスマイの藤ヶ谷太保が10年ほど付き合った女性 A さんと破局していたと報じた。藤ヶ谷は2015年に、週刊文春文芸春秋によって女優滝本美んとの交際が報じられた。 しかしその後、女性自身、公文社は、藤ヶ谷の本命彼女として A さんの存在を報道し、二股また疑惑が濃厚に。さて今月発売の、週刊女性、によると、二股また報道後に、藤ヶ谷は滝本を捨て、A さんに別れたくない、と懇願、その後も交際は続いたという。 しかし一年ほど前、A さんが仕事の拠点をニューヨークに移したことで発局を迎えたそうだ。藤ヶ谷に10年もの間恋人が行ったことに彼のファンは怒ると思いきや、10年も付き合っていたのに彼女いる様子全然なかった、匂わせゼロで好感度上がった、など、寛容な意見が目立つ。一時は二股、ふたまた。 で、イメージが急落した藤ヶ谷だが、その後は恋人の存在を隠し通したことで、好感度アップに成功したようだ。恋を秘密にしなければならないのなら、匂わせはしないに限る。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、